いやーほんとキラキラして綺麗だなご視聴ありがとうございます旅する着物男子馬オシンですこの旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします新しい旅行シリーズが始まりました現在僕がいるのは。 沖縄県石垣市、石垣市内にあるホテル海宝石垣島というビジネスホテルさんのお部屋になります。石垣市ということでピンと来たならズバリその通りです。今回の映像作品から始まる新たな旅行シリーズの名前は石垣島編です。この旅行シリーズの簡単な概要を説明させていただきますと、主な旅行地、この石垣島と、そしてすぐお隣の竹富島を中心に僕ならではの島旅をお見せしたい と思っていますそれでやっぱり石垣島といえば飛行機を必然的に使わざるを得ないと思うんですけれどもこの映像を撮ったのが2023年2月の15日なんですね2022年12月頃にピーチ航空さんの往復の航空運賃をすでに支払っていますどうでしょう2万2000円でしかも自宅手荷物の料金座席指定まで加わっても2万3000円なんです 全てを一括で支払う必要がなかったので先に運賃と自宅手荷物の料金座席は後で予約をしてクレジットカード決済ということでとても便利でしたし快適な空の旅をした上で石垣島に行きますそれでですね石垣島編第1話まずお見せするのは石垣島鍾乳洞 聞くところによると、20万年の歳月が生み出した自然の芸術、珊瑚礁の洞窟ということなんで、これから足を運びます。で、その前にレンタルバイクを借りる予定にしています。僕の旅では初めてとなる 50cc バイクでのバイクツーリングを見せていきたいなとも思っていますので、最後まで見ていただければと思います。じゃあ、一緒に島旅始めましょう。 お天気がね、心配だなホテル海宝石垣島さんを出発しまして、まずはバイク屋さんに向かいたいと思います。バイク屋さんがあるのがこちらの方角なんです。ちょっと歩くんですよ。10分、いや、20分かな。結構歩くんで。8時半に約束してたんですが、寝坊してしまって、ただまあ、この映像を撮る前に、 1時間ほど遅れますということはお伝えしているので大丈夫ですよということで行っていただきましたんでいやー本当ト3年かかったんですよようやく石垣島足を運ぶことができてます本当に嬉しいしばらく歩いていたらアートホテルさんという大きなホテル今通りが か, かってます 島の路線バスには2種類あるみたいでアートホテルさんを経由するバスは系統番号10番なんだそうですが10番の路線バスは夕方に最終便が走ってしまうそうですだから昨日ホテル開放石垣島さんに行く時はちょっとした苦労がありました何しろ離島ターミナルそちらに向かうバスしかもう残ってなかったんで大変でしたバスとタクシーを使ってやっとホテルにたどり着くことができたんです これからバイクを1日お借りする石垣レンタルバイクさんはまだまだ歩かなくてはいけません3000円で1日乗り放題なのはとても素晴らしいんですけれど石垣レンタルバイクさんやっと到着したんですがあちらに自体バイクが置いてありますね今日1日貸していただけるバイク多分あれじゃないでしょうかちょっと行ってみましょう いろいろあって結果的にこのバイクをお借りすることになりましたヘルメット装着した姿は初めてお見せするんじゃないでしょうかこんな感じでバイクと一緒に今日1日を楽しく怪我をせずに過ごしたいと思います 走り始めてだいたい15分ぐらいだったでしょうかようやく到着しましたこれからお見せするんですがここが石垣島鍾乳洞の駐車場です<音声>接待は危ないからやめた方がいいですよというふうに言われたのでスニーカーに履き替えました今日はあいにくのお天気なんですがそれでもすごいですよここからの眺め 見づらいかもしれませんが遠くに海が見えます八重山諸島の海です青空だったらもっと良かったかもしれない石垣島昇乳洞今から入りますというわけで早速チケットの購入したいと思いますチケットの購入に関しては ASOVU さんというサイトから予約済みですのでチケットをあちらに見えるチケットオフィスで提示すればすぐ入れると思います 若干手間取りましたけど事前予約しだ、アソビューの方で予約をする場合、気をつけていただいたことが一点あります。それは、ペイデイというアプリを連携できていない場合は、値段が上がります。通常、こちらの石垣島小乳堂さんの入場料って、1200円なんですけれども、僕、コンビニで支払っちゃったんです。で、コンビニ支払いの場合、手数料として300円ほどかかってます。確か、合算すると1556円ぐらい払ってます。なので、現地で直接、 支払いをするか、そのあたりについては検討して決めていただければと思います。それにしても、石垣島松乳堂の帰り口周辺と来たら、素晴らしく綺麗なんです。しかも、マンゴーがお出迎え。それじゃあ、石垣島松乳堂の中へ入ります。 で余談ですが金さん銀さんも石垣島鍾乳洞来たことあるらしいです100歳ご長寿の姉妹金さん銀さん知ってる人もだいぶ少なくなりましたよねちょっともったいつけましたけど今から入りますよさあ入りまーす 垣島鍾乳洞全長 3.2m 全国7位観光道つまり一般開放されているのが 660m 日本最南端の観光鍾乳洞だそうですさあ行ってみましょうかどんな感じなのかなちょっと蒸してるなちょっとやばい湿気がすごい いやーこれは足元がそんなにあれではない日本最南端の観光鍾乳洞石垣島鍾乳洞においでださいましてありがとうございますやっぱ湿気が多いですね湿気が多いからあとやっぱ鍾乳洞なんだな見てくださいこんな感じですよ あやっとね状況がよくなったサブカメラの HDR-CX680 が湿気であかんことになってしまった見づらいでしょうけど鍾乳洞の特徴キラキラ光る鍾乳石だそうです湿気でぼやけてるように感じるかもしれないんですが少し我慢してくださいいやほんとなんか 大変、撮影が大変ですよゆっくり行かないと着物汚れるわこれそうだ大事なこと湿気でぼやけてると思うんですけど話を聞いてくださいこの石垣島鍾乳洞 660m 一般公開されているとお話ししましたその 660m の鍾乳洞内部大体30分ぐらいあれば散策できるコースになってるそうです CX680 がやっっと通常運転に戻ってくれれ。ました。綺麗ですよね、こ鍾乳石の出来方ですとか鍾乳洞の生物とかここで紹介されてます順路としてはこの向きです鍾乳石を折ったりしないでくださいっていことで僕の顔が近すぎるでしょうけど近くで見るとこんな感じです また曇っちゃったんだけど乙姫うどんうわまた曇ったやっぱ湿気だな湿気にやられてしまうんだなおっ 今のすごかったこんな狭いとこ撮ったのいや本当に鍾乳石キラッキラしてるの見えますか、ね、カメラがねよくないかもしれないけどこんなところを通るんですよめっちゃ狭いそれで。 ここ水近屈の部屋入り口から190メートル出口までは470メートルまだまだ距離はあるってことですねでここ鍾乳堂内でポタポタと落ちる水の音これ一番わかりやすいここから落ちる水滴がここで音を奏でてますこの音がとてもきれいだということなんですここにもあります内部こんな感じですまたこの狭いところを通っていくんだ ということで水菌窟でしたまた出ました頭上注意そしてここ水滴が今にも垂れそうだということで戻ってきました乙姫うどんさっきぼやけてたんですけど泡状の洞結サンゴとベーコンといろいろ書いてありますさあ行きますべ行きますべってんだ ここもね、床がすごく湿ってるから気をつけなきゃここが宣教の広場入り口から 220m 出口まで 440m いろいろと説明が書いてありますおこれこれああこれだガイドブックとか石垣島鍾乳洞で見たやつ ライトを使わない方がいいのかもしれないですねゆっくりご覧いただければと思うんですけれどもイルミネーションが設けられている初入堂ってあんまり多くないらしいですよね本当とキラキラして キ, ラ キ, ラキレだな じゃあ次へ進みますこんなに癒される場所があるとはやっぱり実際に来てみるもんだなさてまた階段ですこの階段も気をつけなきゃね めめちゃめちゃゃ低いしでまたここに階段でしょということはまたこうやって裾を持ち上げないと汚れますよっていうサインなんです伊勢神宮以来だなここまで着物の裾に気を使ったのやっと外気とバランスが取れた感じですよ 随分進んできました入り口から 280m 出口まであと 380m こっちですねまたこれが狭いんだ<笑>びっくりするぐらい狭いの<笑>今リクサくクがゴスって鍾乳<笑>石とぶつかりましたからね でまたこここにねこれ何回見たことか頭上に注意もう頭ずっと気をつけまくってます内部確かに自動アナウンスで2223度に保たれてるっていう話ですから冬場なんですけど逆に暑いです僕は暑く感じる皆さんにとってはどうかは知りません何とも言えないでも確かに綺麗ではあるんだよな トトロ・鍾乳石ということでちょっと見ていこうと思いますちなみにこちら夢と民話の広場入口から 420m 出口まで 240m 結構きましたね実際見てみるとこんな感じで鍾乳石トトロというのがこれですねなるほど確かにトトロに見えなくもない こうやって入道がななんんか悪けるのも悪くないもくいだトトロ鍾乳石見つつ周りの風景も見つつでもここら辺になってくるとそんなに湿気は多くないのかな少し蒸し暑いけど。 展望デッキみたいなとこにいますけどここが一番ダイナミックに鍾乳石の姿を捉えることができますねこんな感じですねで順路がこっちだいぶ鍾乳土進んできまして。 神々の彫刻の森という看板が見えてきましたここまで来ると大体 510m くらい手すりがついてるんで危なくはないんですが鍾乳石からポタポタ水石が落ちるんでまあ<笑>あれですよねでまあこんな感じです神々の彫刻の森入り口から 510m 出口までは 150m もうすぐ11時になりますだいたいちょうどいい感じですね 散策とししては申分ないもう何度見たことか頭上注意気をつけていきましょう行くしかないほんと狭いんだこれが頭もぶつけそうだしカメラもぶつけそうだしはい抜けました やっと開けたところに出ました。今誰もいません。<笑>コウモリのフちょっと怖いこと言わないでちょっと怖いよそ、いよそれ。自動アナウンスな、怖いこと言わないでくださいよ。コウモリのフって、一番僕の中では点滴中止滴やないですか。マジで。しかも頭注意だし。 こんな感じでね、狭いんですよ、とにかく。どうやら出口が近いみたいですね。もうちょっと楽しめよって感じですよね。八重山の麓、出口まであと七十メートル。 ちょっと蒸しやすい最初はどうなるかなと思ったけど残り 70m 残惜しいですけどねこの石垣島鍾乳堂散策ももうすぐ終わりです。 じゃあそろそろ行きましょうか<笑>なんだかちょっとしたスリル味わうことができて僕はジェットコースターとか苦手なんですけどでもそれとは違うスリルというか地底探検非常に興味深かったし楽しめたしあ外の明かりが見えてきた こ, ここが出口ですね。 出口が見えてきました外が見えてきた途端なんか風の心地よさを肌で感じられるようになってきました「入場退場の際必ず消毒お願いします」なんだそうですブルーシールさんここにもあるんだ。 とということで出てきました石垣島焼乳洞の出口が指定探検「お疲れ様おめでとう」とねぎらいの言葉をかけてくれているように感じます気のせいかもしれないけど<笑>約30分間の石垣島鍾乳洞散策を終えてまた入り口の方にまで戻ってきました。 石垣島で最初の楽しい思い出ができて本当に満足しています。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。次回の石垣島編ですが、ミシュラングリーンガイドで最高ランクの三つ星を獲得した本当に美しい海、石垣島にあるんです。カビラ湾というんですが、そのカビラ湾でグラスボートに乗って海底探検を体験しようと思ってますので楽しみにしていてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。